青畳工房代代目目どうも、6代目です今日、新畳、新長の畳を、えー、お客さん宅に納品してきました、えー。古い畳との入れ替えです。で、今回やりましたのが、モダンラン敷きという畳の敷き方で、ちょっと変わった敷き方をします。で、使った材料が珍しいカラー表で樹脂なんですが、 どこでもかんでもの畳屋さんでは手に入らない材料となっておりますおそらく今のところ佐賀ではうちだけなのかもしれませんこの材料今回使ったのはからし色とえんじ色ですで施工写真がこちらですアクセントにえんじの色の畳表を使ったという感じで彫りごたつが真ん中にあってそれを起点としてちょっと作っておりますでなんとこれ畳べりはあのー、以前紹介しましたキティちゃんの畳べり ハローキティの畳ベになっていますちょうど納品した後に、えー、そこの女子高生の娘さんが帰ってこられたんですがかわいいと言っておられましたやっぱりこういう変わった敷き方も楽しいです畳にはこういう可能性もあるんだということがよくわかりますモダン乱敷、えーまあ、こういうパンフレットもありましてさまざまな施工例とかもあります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 それでは、これからもよろしくお願いします。6体目でした。